どうだった、ケイちゃんレナさんのうちに行ったでございますかすごかったでしょう？<笑>そんなことないよねね こ, こまでは百歩譲ってかわいいことにしてもいいだがあの郵便ポストは変だぞああいうのってまずいんじゃないのかだってはあかわいいだもん出かけりゃいいのか出かけりゃえ お部屋には小さいものがごっちゃりと陳列してありますの前に拝見したことがあるでございますわでリカちゃんみたいな可愛い子は地下室にしまうのかうんうんなんでもしまっちゃうよは い, いなあレナニューヨークに自由の女神ってあるだろ おまたせしましたです。 職員室に呼ばれるなんて面白くないよな何かやったのか失礼なリカは圭一さんのような不良とは違うでございます<笑>違うよ圭一くんリカちゃんはお祭りの実行委員さんなの祭り学校の文化祭か何かの け、え、い、ー、ちゃん、えー、ちゃん、この前言ったじゃん村祭りだよ渡流しのお祭りその「わた流し」って何なんだ灯籠流しみたいなもんか最後に「沢に流す」ってとこだけは同じかな。 なんで使えなくなったお布団とかお寺とかにねご苦労さまって感謝して供養しながら沢に流すお祭りなの。 キャンプですわ栄一さんって意外に想像力貧困でございますのねな な, なんで俺がくだらん想像をしたことが分かった表情に出てましたです。 面白いものじゃないけどさ楽しみにしてりゃいいじゃんみんなで行こう当日は迎えに行くからね退屈どころか さんに四せセンスねなんだよそのネーミングはレレナはかわいい名前だと思うけどな圭一もいますから。 りこのとお日々の厳しい試練を乗り越えた。 経営中ののる我々の実力をでも去年は村長さんに怒られたし今年は迷惑をかけないようにしないとねつまり露天巡りをしながら部活動をするわけです。 楽しいんだよじゃ、それはそれとして今日も始めようかね、部活動意義はラッやっぱり人数が多いときはトランプが一番の王道だよね まさにこれぞテーブルゲームのベーシックまたガンパイトランプか今日は新品傷はないから本当に条件は互角本当でございましょうねそのカード改めさせてもらいますわ ね、大貧民にしようか5人って人数もいい感じでしょ 一応細部を確認しとくぜジョーカーはオールマイテーか3は3枚でも革命可能かジョーカーはなし2が最強革命返しはあり3でも4枚なきゃ革命不可あとねゲーム開始時に 貧民がいいカードを上納するってルールがあるでしょあれはなしなの だけどさ、みんなで何枚かメモに書いて歯医者に引かせるってのはどうかな<笑>では土キツいのを書いてケイチさんに引かせてやりますわ あ, あんまりひどいのを書くと自分で引いた時大変だよ負けなきゃいいってんだろ分かってるじゃありませんの。 適当にに書いててこののカバンの中に入れて負けた人はこの中に手を突っ込んで一枚引くってことで「何もなし」って書くのは禁じ手にしましょうです。 意地悪な罰ゲームはやめようね大丈夫だよレナ負けなきゃいいんだからな の罰ゲームってのがとっても気になるでございます誰の罰ゲームでも怖いでしょうつまりこのゲームには負けられないってわけご一同覚悟はいいね あれ、これ通るのかよ。じゃあ、三出して上がりだぜ。 ちょっと待てこれがどうやばいんだ圭一さんは気づきませんの校長先生は頭髪が薄いことを恥ずかしがってますの校長先生は武道の達人なのです 若い頃は世界を主導して回って武術の奥義を極めきったと豪語してますの戦後の日本の教育の乱れを憂いて教育者に転向したんだって部長の私が模範を示さないわけにはいかないねうえー。無 静かにこっそり行っておんびに済ます方が有利じゃないのか多分無理だよだって気配でアメフラシが探せるって言ってたし はつ発動ですジークンドーだな知らないよくらいたくないの。 でもでも。 ねねもう手加減しないからねあんたたちにも思い知らせてやろうじゃん どどんな罰ゲームだろうどんな罰ゲームだろう。 じゃじゃあレナカードを集めてみんなに配ってくれるかな ととにかくゲームを続行しようなあレナはいご主人様うりゃもう負けないよあかり私も絶対負けられないでございますのよあがりましたです あら、これで俺も上がりだ 気づいたの誰だよこんなの書いたのきっとノーベルスケベーションですわね。 わかりましたご主人様 <笑><笑>ケイフ圭さん何を期待してますの下に体操服着てなかったらさすがに脱げませんわケイちゃんもやるねこっちの方向で攻めてくるとはおじさん予想もつかなかったわち ち, ち違うこれは俺が書いたんじゃない 主人様が書いたんじゃないんですか これはガース。なんでこんなにカード音が悪いんでございますの？佐渡子の負けだな。引くぞ。 ミオンの負けだな引くぞ くぞ1位に人様まく枕 ですかた<笑><笑> で, <笑>でももんでもらおっかな。 ほらもっとおくまでつめ立てんじゃねえぞー どうして人の欲望には限りがないのかうれいていたのさ。 慶一は欲張りさんですよ。タルを知るとも言いますです。十分理解してるよ。なんて言うのかな。もう死んでもいいって感じ？<笑>ご主人様、あんまりゴロゴロしないで。<笑>死んでもいいですね。 叶えて差し上げますですよで僕では勝てないかもしれませんですがやっつけますですよ。 ありだったよね。革命返しだーな。そんなバカなことがあるわけ。 <笑>ついにわが軍門に下ったりさあ1枚引くぞ。 チですレナだとイイ帰り討ちにひっ 出ないよ出ないのケイちゃんならこれであっかりフッ<笑>悔いはないさ神様短い夢をサンキューなさあ引くでございますよケイチさんの罰ゲームこれです 今日一日、はしゃがせてもらったからな。何でもやるぜ。内容は何だ全部。 ござまもらはいいからレナにもね。 は<笑>、はい、ご主人様は、はうケイチんそ、それすごくかわいいもっといて、もっといてはう、もうお許しください、ご主人様 次はおじさんだね、まずはのんびりとうちわであおいでもらおうかなあっそうかこれも着ないとダメだよねスクール水着えっえっ、ー、それ女子用だろ俺は男子用でいいんじゃないのか だっおじさんそういうのはぜんぜん気にしないから。 いいじゃん徳でさ私スタイルすっごく悪いからけいちゃんでも着れないことないと思うよ。 これで出来上がりですわね。 このままの格好で下校するってのもあればよかったですのにあははははじゃあ も, もういいかい着替えてさまだですケイチ一番最初にやった罰ゲームが残ってますですこの格好でか うん。入りたまえ。 勝負男とは何ぞや いやあ、白熱したねえ。ケイちゃんがあんなに大貧民が強いとは思わなかった。いや、俺自身が一番驚いてるよ。しっかし、筆定目にあった、あんな姿で担架で運ばれた日には、末代までの恥だ。<笑>でもいいじゃん。 7台は自慢できるくらいいい目も見たんだしおやまた会ったねケイチくんどうもいい写真は撮れてますかまそこそこにねで しかし圭一君も隅に置けないな今日はこの間とは違う彼女かいそそういうんじゃないですよとぼけないとぼけない若いうちは経験が大事なんだからな富武のおじさまだってなかなか隅に置けないって噂ですけど いや、僕はそんなつもりではいはいお仕事頑張っていい写真いっぱい撮ってくださいなバイバイおじさまは今年は渡邊市まで滞在ですかなうん<笑>そのつもりだよ お祭りを一通り撮影したらまた東京に帰るよカメラマンってやつは本当に気楽な商売ですこと早くでっかい賞を取って有名になってくださいよね今季逃してまで写真撮影に熱中してるんだからそそんなことはないと思うな男は味噌汁から味が出るんだよ 味噌から味が出てどうすんですかバッチーナ。うんあっははははははおっと、そろそろ宿に戻らないと、暗くなっちゃうな。じゃあ、お二人とも、お祭りでまた会おうね。 調子で本当に有名になれんのかね個典開いたら、私の写真展示してもらう約束になってんだけど、当分実現しそうにないかねミオンは富武さんのことを知ってるんだ。うん、知り合いっていうか、ほら、ここじゃあよそ者はすぐ分かっちゃうからね。昨日、今日会ったばかりという感じじゃなかったな。富武さんね、結構ちょくちょくひなみ沢に来るんだよ。年に2、3回くらいかな。 季節の風景や野鳥を撮影してるんだってさま、大した写真じゃないんだろうけどね富武さんって本当に野鳥撮影で来てるのかななんかこう 撮影以外の目的で来てるようなさそんな気がしないかえー、やっぱりそう思うだとしたらいい感じしてるよケイちゃん知ってるのかミオンもうねー他のみんなはひょっとすると気づいてないかもしれないけど このおじさんの目はごまかせないしね。 のケイちゃん日暮らしの声ってさこんなにも気持ちいいものだったんだなってケイ<笑>ちゃん何よ今さらレナは今頃どうしてるかなリカちゃんを思う存分かわいがれたのかな 今頃は夕食を振る舞うから遊びにおいでって誘ってる真っ最中だようまく持ち帰れるといいなどうだろうねリカちゃんってあれでなかなかうまいからああそれは同感頭を撫でる罰ゲームあれきっとリカちゃんだぜ私も同感校長先生の頭を撫でられるのはリカちゃんだけだし